皆様おはようございま す, いますただいまご紹介いただきました東京小平から参りましたマイカと申します今日はこのようなお厳かな場所で踊れますこと大変嬉しく思っております私たちマイカ皆様にマイカの元気をお分けできるように華やかに舞い踊ります「花一元春早手に舞う」はっ および大地を揺るが花身を縮め寒さに耐え さあ、小平から初参加という、えー、非常に元気と華やかさを届けてくれましたマイカの皆さんありがとうございました。